インンクチャンネルさあやってまいりました2020年最初の G1 注目はやはり武豊騎手騎乗のインティ昨年に続いての連覇を狙う一戦です そして一番人気はルメール騎手騎乗のモズアスコット芝では安田記念を勝利ダートでも g 1制覇を目指します本日の東京競馬場は晴れ場内にファンファーレ のゲートインが順調に終わり最後に大外16番のワンダーリーデルが収まりますスタートしましたまず何が行くのかダッシュよく飛び出していったのは3番ワイドファラオそのうちから2番アルクトスも並びかけていきました注目の竹豊インティーは今日も大機策2番手グループからの競馬になりました先行争いはまだ2頭が横並びワイドファラオとアルクトスが両者譲らず 1馬身後ろにはタイムフライヤーその外にインティーとミッキーワイルドその後ろインコースにはブルドックボスがいて外からベンジェンスその間にいましたルメールとモズアスコット2馬身離れてケイティ・ブレイブとデルマルーブルが追走3馬身ほど後ろにはワンダーリーデルサンライズのマノンコの夢残り 1000m を通過2馬身後ろにキングズガードそしてモジアナ・フレイバーとミューチャリーが最高峰各馬3コーナー中間を続々と過ぎていきます 先頭はワイドファラオ。頭一つ分だけ前に出ているか。並んで歩くとす。ここで3番手はタイムフライヤー。インティーはその外を進出。モザースコットは中段のインコース。残り600メートルの標識を通過。4コーナーを回って直線。先頭はわずかに歩くとすに変わったか。ワイドファラオが応戦。その外からタイムフライヤーが伸びてきた。インティーの伸びはどうだモザースコットも来ているぞ。残り400メートルを通過。ここでセ ーとリードを広げた2番手はケイティブレイブ3着争いはどうかしかしモザースコットが強いモザースコットが今1着でゴール2着にはケイティブレイブ3着争いはサンライズノバとワンダーリーデルきわどい争いですモザースコットやりましたこれで芝ダーと総合での g 1制覇を達成ゴール前を振り返ってみましょう 残り 200m でモズアスコットが完全に抜け出しましたね2着争いはケイティ・ブレイブが体一つ前に出ていました結局モズアスコットが後続の追撃を寄せつけずにゴール1着はモズアスコットルメール騎手騎乗の6歳ボバ父はフランケル母インディアという決闘2着にはなんと最低人気のケイティ・ブレイブ長岡騎手は G1 初騎乗で大健闘そして3着はサンライズノバ。竹豊騎手騎乗のインティーは14着に敗れました。私の本命でした。2020年最初の G1、フェブラリーステークス、いかがだったでしょうか春の G1 シーズンも皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思います。最後に、よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。神のインクでした。